時間が過ぎまして、最後の演奏曲となりました。最後の曲に選んだのは、<笑>のはいはい、えっ、ー、と、最後の曲はいろいろ考えたんですが、やっぱり長恩寺さんといえば、校門で、これをぜひと思いました、村上ご住職、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お月のもの。も スケさんやカクさんやあそこにいらした<笑>どうぞどうぞお導きいただきましてそちらの方によろしくお願いいたします<笑>はいそれでは最後ね僕はどうぞどうぞそれこそ感謝です<笑>お待たせいたしましたお待たせいたしましたどうぞどうぞよろしく、はい、その若いパワーを存分にパワーをで、ね、爆発させていただきたいと思います<笑>はいよろしくお願いします肛門ですよーはいはいはいはいはい あれ、そ<笑>うそうそうそうそう、はいはいはい。もう私はね、昨日ね、体に声出たから、ね、やっぱ飛び跳ねるぐらいのあれが。やっぱね、さあ、どうぞどうぞ前に。若い人、どうぞどうぞ。ねえ、はい。はい。もう、この辺で。はい、旗も来るから、どうぞ前に前に。もうちょっと前に前に、前に前に。色彩さん、どうぞどうぞ。はい、さかちゃんも前にずーっとずずずずっと前に、ばあ。 名古屋でよろしいでしょうかねはい、準備 OK でしょうかはい、それでは校門、ね、なんてなんでこっちに来てうん、来てもらっちゃった方が安心ね。はい、それでは校門行きましょうお願いいたします見直しよごたかいどこだ控えよろえなんのそこには村上ご住職 <音楽><音楽>さあさあ皆の衆表を上げ どう<音楽>せでんどん